こちらですいやーかっこいいでしょうんやばっカブのケイ音ケイやつのケイよいスタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です、えー、今回ですね商品を購入して7か月も経ってしまったものを開封していきたいと思いますい電気圧力鍋では早速あげたいと思います 7ヶ月ですねほこりをかぶっておりましたよねでは開けていきたいと思いますなんかですね色々いろいろ小道具が入っておりますねああこれは波が好きそうだでは本体いきますドンはーいいやーすいません7ヶ月お待たせしました電力圧力鍋おそして取扱説明書とレシピ本が入っておりますおーありがたいですねえでは本体見ていきたいと思いますこちらです いやーかっこいいでしょこれもうロボットじゃん白かの圧力鍋いやこれ欲しかったんですよねーどうやって開けるんだろうロックピンを引きながら回して開けるおお 縦この中には軽量カップと電源コードが入っておりました多分これ蒸す時に使うものかなそしてこちらこれくらいの大きさとなっております愛 い, いですね実はですね監督のですね炊飯器なんですけど も, もう長く使いすぎて朝にですね1号耐えてるのですがもう1号ラインが見えないんですよねでもこれ超見えるなんかこれこここのここ めっちゃいいいいですねめかめかしくていいねかっこいいここにですね電源コードがあるのでまあ、長さ的にこれくらいの長さとなっておりますこいつの後ろにはいつきましたはいおおはいというわけでこちらが白化電力圧力鍋ですはいボタンが大きいですねわかりやすい切りメニュースタート温めスロー調理圧力調理というわけですね でではですねこちらのレシピ本を見てたくさん料理をしていきたいと思います。 カレー60 g えっ カレーライスできましたお肉いきたいと思いますうーんうまっにんじんもかなり柔らかくなってますほらこれ結構つぶしたらうーんやばっじゃがいもじゃがいもも柔らかいですほ ら, ほ, らほくほくうーんそして玉ねぎ結構もうとろけちゃっておりますがうーんまろやか甘いこれは自分で作るよりおいしく作れますねとてもおすすめです 鶏肉、うん、じゃがいも人参、玉ねぎホワイトソース 人参もめっちゃ柔らかくなってますうんあんなに大きかった鶏肉も結構ほぐれていますね味が染みて美味しいじゃがいもうんうんあホックホクで美味しいとても美味しいです酢80醤油70水2 0ンミ m 7 0 商品を購入して 7… ではですね、こちらのレシピ本を見て、ではではすね、こちらのレシピを、おお、なんかこれ、ここ、このここ、なんかいい、めっちゃいい、はい、おお、いいですね、メカメカしくていいね。